おお、来たか俺はてっきりお前たちはなんちゃら水に浸かったお肉まのことなんざとっくに忘れかけているのかと思っていただからこうやってお前のことを思い出したじゃないかところでこの前手伝ってほしいって別に大したことではないんだがこの前体のかけらをな何というか願いが叶ったせいなのかはたまた 俺を喋らせていたこの海域の力が弱ってきたせいなのか最近意識がはっきりしなくて眠ってしまうことが増えてきたんだなるほどなんちゃらの機械ってやつのおかげで俺はお前のウェーブボートに慣れて言葉も話せるようになった。 なくなったらお肉丸は話せなくなるってことかなんとかしないと<笑>気にするなパイモンこうしてお前たちと話せることができたんだから俺はもう満足だいや思えば船でありながらお前たちと気持ちよく話せていたなんてもはや幻の夢みたいなもんさだが 最後に頼みたいことがあるんだこの前体が見つかったらこの海域でお前たちを乗せてやると約束したが体はとうにバラバラだった宝もほとんど持っていかれて価値のあるものだが今回は大海賊船の名に誓って必ず立派な宝物を見つけると約束しよう騙されたとお肉丸はもうすぐ話せなくなるかもしれないからそれに。 お宝があるらしいぞ。行ってっちゃ。早速出発しよう。よし、それじゃあ船に乗って。くれ